皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、柚木ゆかりでお届けしています。4月4日、今週の試練の門が終わった後、元気玉の時間が10分くらい残っていたので、真相の迷宮にやってきました。魔剣士のレベル上げを兼ねているので、断罪の森を選んでいます。せっかくバージョン 5.5 が始まったのに、忙しくて、レベル上限の解放くらいしかできておりません。それもこれも全部、馬が悪い。 そんなことを言っていても始まらないので、画面の状況を説明します。輝きのサダイ人で、経験値4倍の効果がついています。元気玉とスマッシュポテトの効果もあるので、合計で 5.3 倍になっているはずです。このボス戦で大事なことは、魔剣士はアタッカーではないということです。アタッカーはアンルシアだということを忘れてはいけません。魔剣士はアンルシアの邪魔をしてはいけません。アンルシアの補助を最優先に立ち回りましょう。 アンルシアの邪魔をするとはこういうことです。ギガブレイクは絶対に避けましょう。アンルシアに蘇生してもらうターンが無駄でしかありません。ここら辺は順調に行きすぎてちょっと甘えが出始めてますね。こういう時が一番危ないです。ギガブレイクは絶対に避けましょう。今のは無駄に近づきすぎていたのが原因です。移動速度が 1.6 倍になっているから避けるのは簡単なはずなのにこのざまです。 というわけで、死んでいる時間が割とあったので、せっかくの経験値 5.3 倍がちょっと無駄になりました。本来なら26万5000ポイントもらえたはずなのに、かなり減算されてしまいました。本当にもったいないです。ギガブレイクは絶対に避けましょう。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。